いこう。<笑>なあ、お前さ、なあ、はいカメラ蹴んなよ<笑>お前、<笑>一番大切やった、いか分かんないってことは分かんないっす。やばお前。持ち上げますね。い い, い、ちょっとはいい い, いよ。はい。かぶってそれ。はい。<笑>なんだこれ、面白いっすね。いいっすな、クリスマスって。クリスマスいいよな。クリスマス大好きいや、全然嫌いっす。なんで？え、指がないんで。指ないっす、俺。な リイなななななううって言ってたははい、いいいいいいいいオッケースタイルスルお<笑><なん><笑>お前前俺なんかう、ととと違うのの何何で、何ででですすす、すか、かここ部屋暑暑くないの違<笑>くないよ、れサブチャンンネクマんメだ思はい。 よしローソンにあったスイーツ、うん、スイーツコーナーにあったやつ、うん、全部買っ全種で買ってきました、うん、いやっぱ結構売り切れてる の, よ個るの12個でまあ2個入ってたりするからうわばバこれ全部食べようかなと思ってクリスマスだからな次はい行こうぜ佐々木いけるだろ俺甘いの大好きなんでいけんじゃんはい行こうぜ食べたとカウントしないんすよあそうなんだえじゃあお腹いっぱいになることはないんだないっすわらび餅 ち,、ね、ちっちゃい金のわらび餅ね、はい こ行食べ俺らも行こうか口薄いででですすすすいいいいいいいいっっっててて言わわだだだうううまたここきごご感じかやないいいますす、ね、うやばごぎるんだろう、ね<笑> う ま, うまくないんかいうまくなないいやあのさ言えよ感想美味しいおいしいですけどいいいい何点何点何点百点満点中何点<笑>ガ チ, ガ チ, 点、ね、ガ, チ, ガ, チガチ最低だと<笑>、うん、60点ぐらいっすギリ単位くるじゃん<笑>いつも普段食べてるわらび餅だと思って食べたんで、うん、今いつも食ってるわらび餅はい、みちゃん何点なのいやもうそれ100ですよ<笑>何やってもる減ってんじゃん<笑> だわかりますかあなるほどね甘くないんすよあとあ普通のわらび餅よりも柔らかいね無駄なやばくシュークリーム食べます俺豆食べれないんですよ<笑>い い, <笑>いやシュークリームうまっ栗もうまい全然いける俺も甘いのいけ る, いいける全然いけるねこれね余裕だね見た目めっちゃゃ多いじゃん、うん、意外とだよね多分ね、うん、多分スイーツって膨らましてあるんだよねなんか、うん、これいれ大いいですかこれこれ大好き これいきますもち食感どうぞモはいこれはおいしいよねモこれはおいしいよな六個もあるけど、いっつもすぐなくなっちゃうモ、うん、うまいわエクレア食い終わった、まあ、これ大好きですこれをすりしますえ、いいのくれんのはい、いいっすよエクレアの人がわかっ た, たこっち系かなモんダメだよなうんふなんだよモみませんかただきがそっちにすれば く食えななななななるぞららいいいいいいあ、無理やりな目が目が入らなくて目、がいい、が入入てこいこいいいここにに目目あるから大丈夫だからあるのかぶりも難点の <笑>いやこれ80点だ。でさっきの引く。さっきの引く。<笑>っ引く<笑>強そうですねこいつ。80取れんだ。これもも う, もう何個だったんだって。えこれや。一個でしょ。早これ一個挟みましょう。これそれ食った瞬間にもうこれ一生開けなくなるから。これ全部食べていいですか。いいよちょうど2個だけ残そうと思って。いやいいよ。余っちゃっていいよ。はい お前ちょっとお腹いっぱいだろ今<笑>やばい な,、うん、ばいなこの後富永さんとご飯行くのにここでこんなお腹いっぱいになるの違うなと思ってねいや全然行きます<笑><笑>今何パーぐらい全然まだ何パーリリアル リ, リ, リアリアのリア パ, パーぐらい<笑><笑>やばいっていそれ食って早くいや俺これマジでいやちょっと開ててみいか おすすめはい俺これよく食べますいやー結構重いよチーズケーキめっちゃいいっすねチーズケーキもあるとかチーズケーキはだってあっさりああそうじゃんチーズケーキはあっさりじゃんそうですよいやあっさりじゃないよはあはあ<笑>って言っていってあとそんなはあって思わないとダメですチーズケーキ食べていいっすかねいいよ食べてやったお前、まあ、あっさりいくんかい本当トだよじゃあショートケーキ食べよう<笑>いやうまっ とりあえず小自己。ああショートケーキだ。美、う、味、ん、しい、うん？はい。なんで？言ってい<笑><笑>えなんで？<笑>クリーム多やて<笑>。兄さん見てみ。兄さん喋るの<笑>無理だ。俺<笑>もクリームやばいだろ。はい。<笑>いや大丈夫です<笑>。<笑>いやなんで？クリーム多いの好きなんです。ねお前さブレるルブレだ。クリーム多いの好きなんすけど<笑>、はい。<笑> 僕はちょっと結構クリーム食べたんでもう無理やなもう今決めるんだ、はい、じゃあ俺がやベェの勝っすわこれがやばいと思うの俺でもそ れ, れそれはなんかみんなに頑張ろうってクリームそんなう、ね、はいまあまあそっかモンブランデン食べちゃったどうぞカえ、なになに食べようとしてないの何どういうと食べちゃうのお前カえへへへカえへここまで自分で運んどいて食べんのびっくりするの<笑><もう><笑> いや、お前、相当放送できない絵面だぞ、お前、ずっと<笑>ね佐々木カちょっと顔出せばト w w なん映せないよト映せないよ、佐々木、ずっと<笑>俺らが動画トークを走ってから<笑>ずっとお前は映せないよ<笑>いや、怖いね、まあ、でも、結構来ましたよ<笑>うん まあなあ、実際な。<笑>てかさ、<笑>これ取って食わねえのに、取ったんで、食ったんですね、ほ<笑>んで、いや。<笑>一回置く。ね<笑><笑>、無理だもん、すぐ食うの。これ行くしかねえな。これね。これ多分みんな好きでしょう。うわ、うまそう。面白あこれはうまい。はい、ということでね。 ちゃんと食べたんですけど、うん、なんかちょっとカメラの不具合で、うん、なんか最後のラストスパート撮れてなかったらしいさだっけ。どうもまあ楽しかったんでまあ確かにいいオッケーいいっすねサブチャンネルよかったかもしれないね、まあ、本当だねということでサブチャンネルでしたありがとうございました<笑>